苔カビなどの生き物系に効果抜群洗剤のエキスパートが開発した野外用コケカビ取りスプレーとてもおすすめです本番いきます<音声>よーいカメラ OK 音 OK 役者 OK よーいスタート はいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です、えー、ベランダをお持ちの皆様こういった経験はないでしょうか床が緑になってきたではこちらをご覧ください はい、えー、こちらがですね私監督のベランダでございます実は今この状態でもですねデッキブラシでゴシゴシゴシゴシこすって、えー、この状態なんですよもうやっぱりなんとかしたい折り畳み椅子っていうのもですね買ったんですけどもちょっとあの空間で置いてねコーヒーとか本とか読む空間ではないよねはいというわけでですね今回いい商品買ってきました えまずですねインターネットですとか店舗で商品を探してまいりました、まあ、たくさん種類があるんですよカビキラーですとかカビキエールカビ通るコケ通るコケカビトレールですがもうたくさんあるんですよまあ、他にもですねインターネットで検索するとえレモンだったり重曹を使ったりですね様々な方法があることを知りました調べたところ塩素系が多かったですねただこの塩素系って即効性がある代わりにですね使える素材や場所が限られます で今回のですね購入しました商品デデン野外用モテ苔カカズビ取りこちらなんと中性洗剤です使える場所としましては家の外壁壁ベランダウッドデッキ庭室外車庫お墓にも使えちゃいます中性洗剤ということでデメリットとしましては即効性がなくじわじわと効果が効いてきます えー、長い時では、数日から10日以上かかる場合もありますと書かれております。あとですね、この商品、やっぱり非塩素系なんで、ツンとくるですね、刺激臭がございません。原材料成分は、塩化ベンザルコニウム。こちらは、除菌効果が高い原材料です。海面活性剤、カビ除去剤の3つが、 含まれておりますかけるだけで防カビ効果が現れるというはいでは早速ベランダに行ってスプレーしていきたいと思いますはいこちら使い方とっても簡単ですもう好きになるところにスプレーをかけるだけあとは放置もうこれだけです面倒くさがり屋な方に最適な商品となります はい1日が経過しましたどのようになっているのでしょうかでは早速見ていきたいと思いますどうでしょうかこの辺に関してはかなり消えておりますねこの辺はまだ緑が か, かっているかな多少まあでも結構。 渦巻っているんではないでしょうか。はいどうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。えー、あれからですね、約一週間計画しました。天気が今日いいです。<笑> えー、ご覧いただけましたでしょうかこちらですね苔カビに振りかけるだけあとはもう放っておけばあそこまで綺麗になりますいやーいい商品だと思います今この使った分量としてはこれくらい残っているので、まあ、結構使いましたがまたカビが生えてきたらこいつを 散布したいと思います。と言ってもですね。まあ、こちらですね。防カビも入っているので、まあ、しばらくは緑のコケ等は出てこないかと思います。はい、というわけでですね。皆さんこちらですね。カビに困っている方ですね。買ってみてはいかがでしょうか？めっちゃ綺麗になります。あと、とても簡単。 というわけではですね、えー、今回はこちら、野外用モテイカズヤコケカビ取りというですね、散布ンプスプレーを紹介させていただきました。はい、ということでですね、こちらの監督ラボではですね、おすすめ商品レビューをですね、中心に様々な動画を出しております。えもしですね、ためになったらという方は、いいね押してください。まだチャンネル登録をしてない方はですね、ポチッとしていただければありがたいです。今後も監督ラボよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう